にはぜひ新選組総出で出席させてもらうよ<笑>綺麗でおしとやかで賢くて<笑>相互もよく話していたよ<笑>だっちょお大さんというものがありながら局長の野郎あれ、沖田さんの穴上様の三葉さんだよ<笑>ごめんなさいお姉ちゃんえー、え様でした誰相互、お前今日は休んでいいぞせっかくいらっしゃったんだ姉上が嫁入りして江戸に住めば これからいつでも会えるんですね江戸の空気は武州の空気と違って汚いですから大親友の坂田銀時なんでだよ友達っていうかもう俺としてはもう弟みたいなお姉さんそれタバスコー辛いものはお好きですか友達関係なくね好きですよねだなこれは今までにないタイプだなんか下手踏むとあれ上うお さっき食べたタバスコ吹いちゃっただけよしなんであわれなかったんですかジョー局長そして三葉殿は新選組結成前まだ武州の田舎にいた頃からの友人だと殺す副長あれ僕らいうちのトンに泊まればいいのに何も婚約者の家に泊まらずともあのあの人は今朝方も何も言わずに仕事に出て行きやがった白状の野郎でこの屋敷のどうしろす。 おい、しっかりしろおい何もお構いもせず、申し訳ございません三つ葉さんの旦那になるお人ですよ今回はうちの三つ葉が、とんだご迷惑を総合くん、総合く来てくれたのか三つ葉さんがどの面下げて姉上に会いに来れたんで違うんです、沖田さん俺たちはここに邪魔したなああちょっと、三つ葉のダメだってそんなに唐辛子かけたのどうし 何やってんの何それ何切ってんのまた私の体のせいで資金が伸びてしまったわね。僕はもう特に君と夫婦のつもりだよ。それじゃ。また来るよ。う<笑>ん<笑>あれ山崎さんなんでこんなところにしまった心底姉上に惚れてますよ。きっと幸せに。長いことねえみたいなんでさ。ようやく幸せ手につかんだと思ったら。見逃せとは言わねえ。ちょいとだけ時間を。姉上がずっと独り身だったのは。 あんたのことおい取引は明日の番だみんな江戸で一旗あげるって本当私も連れてってそばにいたい知ったこっちゃねえんだよお前のことなんざ<笑>大丈夫かもう休んだ方が体に触るぞ<笑>家族の者はそれ相応の覚悟をしておけと医者が土方さんあんたのいるべき場所は ここじゃないでしょ俺が白状だとでも言うつもりかそうでもねえだろう。区長あんたまさか区長うまメイクだこれは局長大変なんです副長がご用改めであり、神妙にしてもらおうか。武器密輸及び不定労使との違法取引の容疑で、お前を逮捕せ。友人の婚約者をためらいなく捕まえますか に固く口止めされていたんです<笑>大将が新選組での立場を失うとあならてめえ一人で片付けるつもりだったら無茶な真似を今のお前では足手まといだ。剣に迷いのあるやつは死ぬ。だから俺たちは永遠に曲がらねえずっとまっすぐ生きていける。るそんなもん。何度でも飛び越えてって何度でもてめえをぶん殴りに行ってやる俺たちは幸せ者だぜ。そんな悪友を人生で2人も得たんだ。もし俺が曲がっちまった時は。 今度はお前が俺を殴ってくれよひでえ奴だよ本当分かってた野郎が姉上の幸せを思って拒絶してたことくらい分かってた野郎も姉上の幸せを願ってることくらい野郎には大事なもんいろいろ持ってかれたが行かなきゃならない幕府の犬はすでに抱き込んだと聞いていたが敵火星も来よういえ <toll> 火星が来るには遅すすぎます先生、心拍弱ってきています。危険な状態です。姉上、ごめんなさい。三つ葉も悲しむでしょう。古い友人を亡くすことになるとは。新選組の後ろ盾を得られれば、自由に商いができるというもの。そのために演者に近づき、縁談まで儲けたというのに。俺はただ、惚れた女に。 幸せになってほしいだけだ普通に生きてってほしいだけだ撃てえ車を出しなさいはい。飛んだ子さん私を置いていくんだものきっと自分の道を貫いてくださいね ろくでもねえ弟だ立派に立派になった本当にわきみもしないで前だけ見て歩いていくなんだよこれ若の成長日記ってあんたどんだけ暇なんですか立てて日記に書くほどのことでもないのでさあの方がいらねえこんにちはあやあ<スカッ>なんで待っ 気持ちは十分分かる女の子ばかり追いかけていても幸せになれると思いますかいいな整形結果あもしや工事…報酬ならいくらでも払いましょう。だが、女であることを自覚させることは絶やすい合コンふざけたことを抜かすな。見知らぬ女と何を話せというのだ。え合コン ええ、銀さんがやろうってあのぜひ久兵衛さんも合コンって言ってもそんないやらしいもんじゃないんで合コンなんてあんなのラッコパーティーみたいなものでしょうが合体コンパでしょうがどこの家政婦だてねえは永遠天井と合体するなるほど食事の後に合体するわけだなあながち間違ってねえけどやめてくんないチパチお前本当にちゃんと誘ったのか誘いましたよなどもの中に潜り込んで俺たちの評判をあげろかわいい 違う、かわいいやるなら今しかねえつらやるなら今しかねえよいしょわで上位のイン活動せえてめえ人の誘い断っといてノリノリじゃねえかストーカーだよお前もう立派なストーカーあなた妖怪じゃない妖怪チンコバカじゃないえそれもうただのパンだろうがああいいんじゃないかわいいさかどこの毒眼竜すまない遅れたあれ何ちゃっと あんまりかっこいい男いなくね総評どころじゃねえあれは紙幣だですか皆さん空で仮装パーティーというのもなかなかオツですよちょっと伺いたいことがあるズラッこれは一体誰なんだ自己紹介だからか自分の存在を問い出したぞそうかなんかラップをやっていたことしか思い出せん奇遇じゃねえよすかてめえら敵同士だっつうの。ズラッマセこれはもう合コンじゃねえどうだ いいんじゃないかロックっぽくってじゃあ一度歌わせてみるか真の平和はミュージックで勝ち取るものだ警察と上位獅子が何言ってんだ上位が上位、上位が上位ふざけた言うに俺が手を振る